まで「聞こえる過去の衝撃」「愛の戦士たち」「立ち上がれ一つになれ」「Get White、right!」「暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない」「心に変わるささいばのラビスキー」 Dream of 君はいいてるいつだてつ<音楽>なぜなんだなぜマグマトロン様は 我々を犠牲にしようとしたのだろうかわからないのか何マグマトロンはブレントロンさえ倒せばそれでよいのだ我々はおとりだったのかやっぱりあいつ俺たちを見捨てたんだ美しくはないがしかしあの状況を見る限りそう思わざるを得ないなマグマトロン様は何という恐ろしいお方なのだそれでもマグマトロンについていく気か、うん アルカリス、お前どううしろというのだなあ、今までの戦いきさつはすべて捨てて共同戦線を組まないかえお前がリーダーになれガイルだとそしてマグマトロンを引きずり下ろせ、うん、幻ライオンコンボへ マグマトロンメ、何か考え込んでいるようだな。奇襲のチャンスだ。うん。この電磁ネットで一気に取り押さえるぞ。お う, うーん。 何事だいや、何その、宇宙モスキートでもいるとなんだと思って、かやおさ、先ほどから何か深くお考えのご様子でしたのでうん、お前たちは考えたことはないのかなぜ、ブレントロンがアンゴルモアカプセルを集めているのかそ、そう、なぜでしょう誰か、聞きに行ってみるかうわぁ、それは言えます わ, わしには見えている 奴らの目的が周辺の空域を探査しましたがブレントロンの反応はありませんあいつらも満足したんじゃねえのサイバトロンとデストロンのアンゴルムアカプセルをそうな目にしちゃってよならいいけどな本当にそうでしょうかあいつらがそう簡単に満足するとは思えませんがうん俺もロングラックと同じ意見だビッグコンボイはどう思います やつらの目的が一体何なのかわからない。だがその目的を遂げるまで終わりということはないだろう。そうだよな。アンゴルマカプセルを集めて何する気だろうマグマトロン、あの男ならあるいはブレントロンの目的を。マグマトロン様、ブレントロンの目的とは今、うかつなことは言えぬ。だが、一つ言えるのは。 ブレントロンロの背後にはとてつもなく巨大な存在がいるはずということだマグマトロン様が恐れられるほどの巨大な存在がそんな美しくないものをああただ一つわしにもどうにもできぬ巨大なユニクロンの存在がなスタンピーブレントロンの現れる場所はまだ特定できないのか こんなに情報が少ないと計算できませんよあいつらが姿を現すまで待てってかおいやめてくださいよこのうえー、っとー<笑>なんだアイラッド、方法がないことはないんだなちょっと危険だけどね<音楽>ここらで昔、ブレントロンをワープしたことがあるんだな だからその時開けた穴を探せばいいんだななるほどでも前にスタンピーが穴に吸い込まれそうになって大変だったんだなだからみんなもよく気をつけて探すんだなお い, <笑><笑>おいハイラッドやっぱ見つかんねーぞ見つかったんだな た助けてほしいんだな早く来てほしいんだなワープのエネルギーをあの穴に注ぎ込めば広げることができるんだなでも。 どうしたんだよハイナット、ブレントロンのワープ方法は僕らのとは違うんだなだから穴の中がどうなっているかわからないんだなえ<笑>えつまり穴には入れるけどあとはどうなるかわからねえってことか簡単に言うとそういうことなんだなそれじゃあ危なくて飛び込めねえないやこのまま手をこまねえているわけにはいかない<笑> ブレンドロンを捕まえてさっさとやっつけようぜそうですやりましょうみんなよーしやったらぜよっしゃナビ最新の注意を払いワームホールの入り口にワープエネルギーを注ぎ込むんだイエスー。ワープエネルギー放出準備完了ワープエネルギー よし今だ飛び込めっ何なんですこれなんか気持ち悪いブレントロンのワープ方法は乱暴なんだなだから空間の歪みがすごいんだなエネルゴン・マトリックスに反応が いる。私たちを読んでいるどうしたんです、ビッグコンボイワンホールに横を眺めています、うん、ガンホーが引き寄せられてるんだなナビなんとか軌道修正しろよコントロール不能コントロール不能アレなんだって 一体どこへ行ってしまうんですか行くんだあの横穴に突っ込むんだそんなみんなスクラップになっちゃ う, どう みんな、大丈夫かブリーチの天井がぐるぐる回ってる以外は異常はないんだなそれだけで十分異常だぜ回ってるのは天井じゃねえおめえの目玉だよブレイクの目玉も回ってますよナビ現在地を確認しろ宇宙座標軸不明でもすぐそばに奇妙な なんだかかじられたリンゴみたいですねあれはエネルゴンマトリクスの反応が強くなってるあの星からあの人が呼んでいるんだ緊急着陸だナビイエス そは一体どこなんだ生き物のいる気配が全くないなまるで死の星ですねさっさと引き上げた方がいいんじゃねえか俺も賛成だなこんな星を調査しても戦略上何の意味もないだろうちょっと待ってください何かがものすごいスピードで近づいてきます ドレントロンか、ドラク変身。ドムラック変身。コラダ変身。マハティック変身。タンビー変身。ハイナット変身。ッ変身うん、あどー。 ぎます。を捕まえてやるエラスティックハンド手応えあり何下がっていろお前たちの手に負える相手ではないビッグコンボイ変身マンモス・トンサー 素晴らしい技だリッグコンボイさすがはマトリックスを持つ戦士だええあなたも私の胸のエネルゴンマトリックスが。 あなたのことを教えてくれました君たちが来るのを長い間この惑星ダイナソワで待っていたんだビッグコンボイ一体誰と話してるんだあなたを探し出しアンゴルモアエネルギーを集めるのがビッグコンボイ部隊に与えられた使命でしたよく来てくれたビッグコンボイダイオコンボイ変身 伝説の戦士、憧れのライオコンボイ、こんなところで会えるなんてマハキックの憧れの戦士は、ビッグコンボイじゃなかったんですかあいや、本当はライオコンボイなんだけど、まあ、ビッグコンボイでもいいんじゃないかなと。それじゃ、ただの伝説の戦士マニアじゃないですか。でもよ、ライオコンボイは惑星ガイアで、行方不明になったんじゃなかったのかああ、そうだよな。惑星ガイアからずいぶん遠くまで来たんだな。 今まで何があったんです、ライオコンボイ。うん。我々はネメシスの爆発の中で生まれたワームホールに巻き込まれてしまったのだ。私の迷い込んだワームホールは、時間と空間を超える時空の抜け穴だった。私が飛び出したのは、遥か過去のこの星、デストロンたちが住み着いていた惑星ダイナソアだったんだ。そこで私は。 恐ろしいものを見ることになった天空を覆うほどの巨大な物体が惑星ダイナソアを食っていたんだ惑星を食べるものが、うん、伝説の悪魔ユニクロンの話を聞いたことがあるかユニクロン伝説のユニクロンってかつて宇宙を滅ぼしかけた巨大な悪のトランスフォーマーじゃないか でも宇宙中のサイバトロンが手を組んでやっつけたんじゃなかったのかなうん我々は噂に聞くだけだがかつて全宇宙を壊滅寸前にまで追い込んだ戦争グレートウォーの時ユニクロンは死んだはずではユニクロンは死んではいないただそのエネルギーを封じ込められて眠っているだけだアンゴルモアエネルギーとはユニクロンから抜き取ったエネルギーを 惑星ガイアに封じ込めたものだったんだアンゴルモアエネルギーがユニクロンのエネルギーなるほどそれでユニクロンは活動しなくなったんだな、うん、かつてデストロンの住む星ダイナソワが巨大な敵に破壊されたそれがユニクロン 我々がアンゴルモアエネルギーを奪おうとしたのもユニクロンがもし何らかのきっかけで目覚めた時それ以上の力を持って対抗するためだったガルバトロンは本来の目的を忘れ自らエネルギーを吸収しユニクロンに代わり宇宙を支配しようとしたしかしガルバトロンはアンゴルモアエネルギーを取り組むことに失敗し宇宙中にエネルギーを分散させてしまったのだ 皮肉にもそのせいでユニクロンは完全に目覚めてしまったのだろうあのブレントロンの背後にいるのはユニクロンに違いないガルバトロンは所詮第二のユニクロンになれる器ではなかったしかしわしは違う ガルバトロンのような失敗は繰り返さないユニクロンはまだ完全には目覚めていないしかし封印されていたアンゴルモアエネルギーは宇宙中に広がってしまったそのエネルギーを取り込めばユニクロンは再び目覚めるだろうもしそんなことになったらまた全宇宙を巻き込む巨大な戦争第二次グレートウォーが始まる、うん、ユニクロンには強力な部下たちがいる。 ブブレレンンンントトロロのことですかブレントロンアンゴルモアエネルギーを集めている不気味なやつらなんだなユニクロンが必要としているエネルギーは膨大な量だそのブレントロンたちはアンゴルモアエネルギーを集めてユニクロンを復活させようとしているのかもしれないなブレントロン以外にも強力な部下がいるかもしれない一刻の猶予もない頼むユニクロンが完全に目覚め復活するのを阻止してくれしかし ブレンントロンの行方が知れません私なら君たちを道案内できるかもしれない私のマトリックスの力でライオーコンボイあなたには共に来て戦ってほしい長い時間の流れの中で私の力はもう限界に近い未来を築くのは君たち新しい世代だビッグコンボイ君のマトリックスと私のマトリックス 二つのマトリックスが一つになればはい、ライオンコンボイわ あ, あ、すごい伝説の戦士が二人、今、手を繋いでるんだうわあさあ、ビッグコンボイ 私のマトリックスが君たちを正しく導いてくれるだろうありがとうございますライオーコンボイ我々の偉大なる先輩ライオーコンボイに最大の敬意を込めて敬礼ビッグコンボイそして若き戦士たち私に代わって宇宙の平和を守ってくれ あれはライオーコンボイのマトリックスの輝きだ僕たちに正しい道を教えてくれてるんだなナビ、あの光を追うんだ 十分あるんだなうわ な, なんだガスの中に敵が隠れています敵の位置が分かりません暗黒ガスがレーダーを遮断していますよし白兵戦だサイバトロン部隊出撃我々には伝説の戦士ライオコンボイがついてるやった グッ、はい<笑>うんうん、キャノンゴー、うん 今日の奴らは隙がないガスの中に隠れようよし、一旦退却だあら戦闘エネルギーを近くの宇宙空間で感知ディナビ位置を特定しろはいわしはガルバトロンのような失敗はしないそのすべてのアンゴルモアカプセルを我が物にすればユニクロンにも匹敵する宇宙一の戦士になれる <笑>あの暗黒ガスの中にアンゴルモアカプセルが必ず取り戻してみせますライオーコンボイ宇宙の平和のために。